はい、ということで、まあ、かわいい CM も流れたところでですね、ここからは雰囲気を変えまして今回もやっちゃいたいと思います。5等分のほにゃららチャレンジー CM 中にスタッフさんがめちゃくちゃ汗をかき気持ちを乱しながらこんなことしなくていいよ、ね、<笑>いやせっかくだから飾ろうよありがとうございます一生懸命書いてくれたんすごいわ並んだらすごいねこんな五つ子いる<笑>怖いって書かれてるよちゃんとでもみクと樹を冗談に、ね、入れてくれて<笑><笑>すごいんだけど破壊力が樹、まあ、すごいね<笑>やっぱりか<笑>やば かわいいですね。ありがとうございます。感情を込めてね。ありがとうございます。そうそうそう可愛いですね。はい、そするんだっけ。えっと、今からですね。五等分のほにゃららチャレンジというのをやっていくんですけれども。うん、私たちが演じている中野家のお姉妹は。五月五日生まれ、うん。合計身長は七百九十五センチ、合計体重は二百五十キロ。とかね、本当なんでもかんでも五で割り切れちゃうんですね、うん。はい、ということで、今回は私たちが。 私たちなりに何でもかんでも五等分をしちゃいたいと思います。うん、おーはい。前回竹田さんが来てくれた時にはケーキを五等分したの。難しいやつだ。難しかった。そ う, そうやってみたんですけれども、今回はですね初級編、中級編、中級編中級編<笑>上級編、上級編。上級編。ごとに用意されていますチャレンジが。なので早速じゃあチャレンジしていきますか。まずは初級編から。 来ましたね。いろいろな初級編は、うん、各図形がプリントされた紙が今渡されたと思うんですけど、こんな感じね、うんうん。これに私たちなりに線を引いて五等分にしてみましょう。っていうなんか数学みたいない算数みたいない。絶対できない。<笑>私も自信ないな。絶対できない。定規とか使っちゃいけないんですよね。ダメですって。初級。これ初級。もう初級これ。だから、あの。 5等分にできるようにまず丸とえ協力するじゃなくて一対一なのこれ協力していいこれね1 1残念ながら勝負みたいです、えー、だから勝負ごとだからやっぱ勝った方には何かあるだろうし、えー、負けた方には何かあるそう私高校までの知識しかないですけど<笑>いや十分十分こ大学でやったらこういうのない<笑>あんま見なかった な, れなったこれちょっとやってみようか丸、えー 一気に三枚でやってみて。よかった。よし、ここは頑張るぞ。難、え、し、ー、いな。これ難しいね。五等分でしょ？ええー。あ、三だ、えー。めっちゃ難い。どうしたらいいんだろう。え、どうしたらいいんだろうえ。これどうするんの？え。あ、あれ？意外といけそう。えあ、全然ダメだ。 わかんないよー。え、いや、嘘だよ。えっと、嘘だ、こんなはずじゃない。う<笑>ん。うわ、どうやったってそうなっちゃうよ。<笑>どうやったってそうなるよね。え、どうす、どうすんだっけ、こういうの。うわ、わかんない。ああ、全然。難しいな。え。これだって、どうするよ。 うわちょっとここはえいやそうだよねそうなるよねそうじゃないよねいやそうだもんだってそうじゃないもんえっいや違うよね分かってるなんでこうなるの ?OK できたどうしたらいいあーもう全然わ<笑>かんないね<笑>よしできました で, できましたはいはいはいはいということでえー、じゃあ丸からいきましょうかね、はい わ失敗した<笑>大失敗しよねいいいいいやいやいやいやいいやもう1個多いいもんだだっっててそうなのだって普通に書いたらだだってそそそうなるよいやそうななるるよんだろうななそうう<笑>絶対そうなる よ, だよ太郎太郎も入れたてい ダメなの。ええー、ごミク正解じゃないの。ご等分はできてるよね。ちょっと一人なんかちょっと多めにもらっちゃうけど。ち ょ, ち, ょちょっと多め。じ長女なんじゃない？じゃこれ長女の特権。じゃんけんで決めよ。じゃんけんここは。うん。そうそうそう。これはね意外といけたんじゃないかなと思う、ね。じゃあ次。次三角？次三角。三角で行きましょう。せーの。ほらこれねうまくいったんだけどこ。<笑>どうしたらそうなったのなんて。 をこっちに持ってきたりとかしたらちょうどあの5等分になるの最初が一番細くて長いんだけどここからどんどんこの太くて、うんうんうん、お量がかさ増しできるっていうシステムえどういうことあ水とかを入れた時に全部同じ量になるんだそうそうそうそうそうほんとになるほどって言ってるけどほんとにみんなほんとに本当 ちょっとね、一本ヨロヨロしてるよ<笑>自。自信のなさがね。ウィックのすごいね。そう、これ結構うまくいったんですよね、こっち。てっぺんからいくシステム、ね。そうそう、システムでやってみました。うまい。あ、悪くないって書いてある、嬉しい、ありがとう私は、ね。嬉しいです。じゃ、あ次、ほし。じ ゃ, あ欲じゃあ欲、ね、欲しいこれがね、一番難しかった。うん。私もね、わけが分からなくて。<笑>じゃ、あ、行きましょうか。せーの。去、えー、あのね、伊藤さんには分かんないのよ。 そうだよね、そうなのね<笑>私も最初そうなっちゃうと思ってそうそう誰かにあげる作戦かそう誰かにあげればよかったのか通った人にあげたのあおごだねっ5等分きれいだねそうなったらそうそう捨てるっていうのもありじゃんだってそうだよねいららなかったらだからそう捨てちゃった納得しち ゃ, っちゃダメかっ、ね、でも ね, でもねのっの私そ回目ここお同じいりと同じであここに沿って線を描き始めたの、うん、でもあれこれどう真ん中 どうなるって思ってなんか分かんないけど等分にしようと頑張って2本足したら訳が分からなくなったっていう<笑>ちょっとなんかあれみたいあのボールボールで捕まえられると水タイプの<笑>水タイプ<笑>いやだそういうモンスターじゃない<笑>そういうモンスターじゃないの<笑>でもこ れ, これの正解は何だろう まあ、完成正解でも、いや、スタッフさんもできないって顔してるよ。ね、えいいできないって分かってて出してるから。超理系の人とかいたら、できるのかな。ね、できるのかな。いや、難しかった。これはね、難しかったです、ね。これで初級ってやばくない。やばいね。<音楽>